とそれからこれも行ってきますちょっと話変わりますけれどもコンサートに関して舞台、えー、音楽に関して視聴する、まあ、楽器弾く方ボーカルの方それからまあその照明ですよね照明とかいろいろありますよね。そのその一つのの ことに関してやることに関してそれぞれ の, その役割がありますよねで国民の皆さん言っときますねあなた方一人一人そのコンサートやりたいって方これやってくださいねできるんですよこれ要はお金があれば。 全員やってくださいで歌を歌いたい方はカラオケボックスカラオケボックスありますよねカラオケボックスに行って一人で練習またはカラオケボックスではなくてもいいですどこっててもいいです家でもいいですもう歌うも練習をしてもうこうだこういう歌い方したらいいんだ っていう自分流のオリジナルをですね歌い込んでいく出していく声を出していくとにかく俺は僕は私はああいう舞台でやりたいんだやりたいんだっていうんでしたらできます それからスタジオスタジオも借りて自分で 音, 源 音, 楽音楽、音源できます。何も芸能人だけが芸能界だけができるような仕組みはもうやめてください。一般人も使えるようにしてくださいね貸し出し。 ドラムでも何でもいいです。ギターでもいいです。自分で購入するのもいいですし、ギターも全部そ揃ってますよ。置いてありますよ。貸しますよ。っていうスタジオの経営の仕方してくださいね。全員の国民の方もステージに上がって立てる。自分のオリジナルの、その、 音楽性を出すことができる実際に現実に見てるだけじゃなくて画像で見てるだけじゃなくてコンサート行って見てるだけじゃなくて騒いでるだけじゃなくてお前らもやれステージに立てスポットライトを浴びろその感覚経験しろ。 していいんだこれ一つのね音楽音楽性音楽だけじゃありませんいろんな靴とか洋服それメガネ何でもそうものづくりに関して挑戦しろ挑戦だやりたいことやねっていう意味での 金額の提示をしたんです私はこの金額がと最低限しかもそれで全部回ってこいそれだけの企業が内閣総理大臣にあるのか今今まではなかったんだだけど今回 総理大臣、天皇も全部膨らむでよ。企業も全部。提供しろ。提供する仕方。よく考えろ。人を雇うのもいいけど、人を雇うだけじゃダメだ。挑戦させろ。それが企業のやり方だ。 経営者のやり方だ試してみろできない人間とできる人間両方クビにさせるな本人が辞めるまでクビにする必要はない やめたいやつはやめていいです。次って。やり込む、やり込む、やり込む、やり込む。やり込んだ結果、その人も、もういい。これで OK。去っていく。それも OK。はい、次。募集。それぐらいの自信を持ちなさい。企業の方。 それぐらいの魅力を持て経営者だったらいやあんたい使えないから首いらないそういうやり方やめろもっと頭使え理解しろそれが本来の本当の経営者の姿だ 立ってるんだったらそれぐらいの気量を持てそれぐらいの心気持ち広さ入門 門, 門それが立派な門だ登竜門その 立派な登竜馬を建てるのは経営者トップそれが企業だ企業企業似てるだろう発音がよく理解しよう 神経張ってここまで主張する主張の仕方それが本当の主張の仕方だもの申す時の主張の仕方だ神経張ってんの分かんないわ ビキビキ言ってんのこれが全身全霊仕事でもなんでも移動それが本当の木だ「木」だ字わかんだろう「木」「木」の字を本気で書いてみろ これが私の主張するときの物申す言い方です窓口でもどこでも人に対して何に対しても怒り主張物申す言いたいことこれが私の体制です 姿勢25